発表によると、平野、騎士、神宮寺の3人は、デビュー日前日となる2023年5月22日をもってキングプリンスを脱退。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所し、夏に主演映画の公開を控える騎士は、2023年秋に退所する。キングプリンスを長瀬角と高橋山の2人で活動を継続していく。 公式発表では海外進出などをめぐってメンバー同士で方向性の違いが大きくなったことから今回の判断になったとしてより多くのメディアもこれに追随しているがそんな単純なものではない。創業者の子ジャニー北川氏の寵愛を受けた平野は、ジャニー氏念願の海外進出をグループで果たすことこそ最優先事項と考えていたが、 藤島ジュリー恵子社長がお気に入りの長瀬は、ジュリー社長の意向に従って俳優業など国内での活動を優先。いわば、グループ内でジャニー派とジュリー派が生まれてしまい、長瀬に近い考えの高橋もグループに残ることになった。平野はジャニーズ JR 時代。 キンプリのデビューをめぐってジャニー氏に直談判したエピソードも知られるが、脱退を決める前には活動の方向性についてジュリー社長にも直談判しようとしたものの、ジュリー社長にスルーされ続けたとも言われている。そのため平野は周辺関係者に、社長は許せない。 と主張しているそうだがメンバー間の方向性の違いは結果論で平野と事務所の間に決して埋めることができない溝が生じてしまったことがそもそもの問題だったようだ芸能記者。滝沢秀明氏の突然の他人発表に続いたこのキングプリンスへの分裂劇は世間に衝撃を与え、ティアラ。 と呼ばれるファンの間には悲しみが広がったが、最新シングル、月読み、彩りが11月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得。発売初日、偽着費の売り上げは 60.8 万枚で、自己最高初週売り上げとなるデビューシングル、シンデレラガールの 57.7 万枚を上回った。 5人での新作はもう出ないのではとの不安の声が広がった結果、デビューシングルのシンデレラガールについてもミリオン到達を目指そうとティアラが改めて購入をする動きもあり、スマップ解散報道が出た時に世界に一つだけの花の売り上げが急増したのも似たような展開を見せている。 キンプリはデビューした2018年から昨年まで4年連続で NHK 紅白歌合戦に出場しているが5人での紅白出場は今年がラストチャンス。しかしスマップへのように出場自体となるのではとの憶測も出ている。目玉となるだけに紅白側はぜひ出場してほしいだろうがジャニーズ事務所がどう判断するのか注目されるところどう ジャニーズ退場後の平野ら3人の脱退メンバーがどういった道に進むのかが気になるところだが、平野については実は芸能活動をスタートさせてからこれが2度目のグループ脱退となる。名古屋生まれの平野はもともと地元の芸能事務所に所属し2010年13歳の頃にボイズメン、ボイメンが生まれたオーディション企画に参加し、そのままボイメンの初期メンバーとなって活動。 しかし、今では人気のあるボイメンだが、活動当初は舞台もライブも全然集客できず、遅くても2011年の夏頃までには複数の初期メンバーが脱退した。小2からダンスに夢中になった平野も、なかなか売れないボイメンがバラエティ路線にシフトチェンジしたため、自分がやりたい方向性とは違うと脱退し、事務所も辞めたようだ。 そのまま再びダンスの道に戻り、そこでジャニーズの振り付けなどを担当したダンサーのレッスンを受けた際、たまたま来ていたジャニーさんに見染められて2012年にジャニーズ事務所に入所。関西ジャニーズ JR のメンバーとして着実に頭角を表すようになり、見事スタートなったが、最大の理解者であったジャニーさんを失ったことも退場につながったのでは。 ジャニーズで夢を掴かみかけたと思いきや、また方向性をめぐって事務所と対立することになるとは、さすがに心が折れただろう。古くから平野を知る名古屋の業界関係者。平野については、元 AKB48 の宮脇サララのように、韓国の事務所から再デビューを図るのではとの憶測の声も広がっているが、 平野の母も、週刊文春、文芸春秋の取材に対し、本人は歌や踊りが好きなので、今後も何かしら表舞台には立つと思う、と話したとされている。三度目の正直があれば、今度こそ自分の目指す道を最後まで歩めることを祈りたい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。